私のために、周りの方々に迷惑をかけることはしたくありません。過度な取材は今度控えていただきたいです。と訴えた。ドルーリーは全国都道府県大港女子駅伝で大ブレイク。1月29日には地元岡山県で、晴れの国、岡山駅伝競争大会に津山市代表として出走し、3区中学生区間。 3キロで9分40秒の区間新記録を樹立していた。その後の取材対応ではあまり注目されすぎるのがあまり好きではない。そういった面ではちょっと、と困惑を見せていた。コメント。 彗星のしく現れ、素晴らしい印象を残し、しかもスター性を感じさせるルックスときたら、報道各社も追いかけ回したくなる気持ちもわからない役でもないですが、今回の欠場は、彼女を取り囲む周りの大人たちが、そういった彼女の気持ちを十分配慮したファインプレーだと個人的には感じました。注目される中、 プレッシャーは相当かと思いますが、また素晴らしいパフォーマンスを見せてほしいです。こうなることは以前から予想はついていたこと。報道だけではない。利益優先の資本主義社会では当然起こり得ること。第三者が特定された個人を抽象などで攻撃することが簡単にできる時代です。その結果不幸な結末になることも連日報道されています。 それらをありきとして当事者が我慢をするか、法的な対処などをするか、それか道徳的な観点から利益を優先せずに個々が節度を持って自粛するか、ドルーリー選手のような将来有望な選手がいらぬ不安を感じずに競技に専念できるような世の中になることを切に願います。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。